いつまでわ分からないこの視聴者とね感動おラッキラッキこの人やらなかったらこれゲットするあこっちも悪くねなえな、ー、えっとまあ3300円だねチャージーします 三千三百円やれば多分獲得できる加藤監督に似んでおります。購入はい、えー、購入させていただきました。はい、えー、初期のやつからですね。白は。 はいじゃあこっちですね早速やっていきたいと思いますこちらのですね福袋なんですけども、まあ、合計8点ですねフィギュアが3点ぬいぐるみクッション2点雑貨2点このセット8点というわけでですねえこちらを早速やっていきたいと思いますまあ、これはね獲得保証がないので頑張っていきたいと思いますよし、まあ、すでに4つ埋まってるんでできる限り最短で行きたいですねはいまず1個は取ってね よしよ一発入ったら最高だねおいよしまあ最低1個かいけいけうんいけーそっち行くかいけとってうんか右によるなうんそっち行くか お惜しいいけいけおーいけいけいけー入れ入れよし え, っえっあーそっちかーいいくんだトウああ頼むぞもう次行くだろう変なところ入んだよよし取ったあとはこのままジャストミートいけー しオッケーでございますありがとうございますたこ焼き獲得されましたってれいうあれがポイントやった初めてこのクレーンゲームでゲットできましたありがとうございます楽しみです配送依頼完了しました到着待ちたいと思います本番いきますよーいカメラ OK 音 OK 役者 OK よーし、スタートどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督です はいどこでもキャッチャーさんの福袋をゲットしましたでかいでかいですこれ価格に収まるこんな感じですかというわけでですね過去一でかい箱となっております2022年も福袋この動画10本となります、まあ、その半分以上はですねアニメ系なんですけどもえ早速ですねいやーでかいねこれは期待できるでしょ恒例の重さチェックいきますうわっ ただ箱だけがでかいのか、それともこの大きさに合った大きな商品が入っているのか、期待ですね。えー、おおもうすぐね中身入ってるからこ れ, これ はい。えー、っと、音、油、油、見え、見え、見え、見え。やっぱね、福袋の単語見はね、もう出すまでわからない。この視聴者とね、感動、感動<笑>分かち合う感じをしたいので、このですね、福袋なんですが、白というものを購入させていただきました。中には、フィギュアが3点、ぬいぐるみ、クッションが2点、雑貨が2点、小物セットが1点の計8点とですね、大ボリュームな福袋となっております。ほとんどの場所、福袋、福箱を出してるんですけども、この八点ボリュームはですね、そそりましたので、えー、今回買わせていただきました。 えまずね、でかいの行こうか。ぬいぐるみは。あー、でかいね。ちょっと待って、これ当てるわ。えっ、ー、と、足がありますね。あ、これは人間ですね。あ、違うな。顔がめちゃくちゃ丸い。人じゃねえ、これ。<笑>なんだこれ。いきます。まずは大きなぬいぐるみ。あ、気持ちいいな、こいつ。はい。誰 ポ, ポ、ポペ、ポペピタ。あ、原人ですね。多分、中国かどっかのめちゃくちゃ人気のアプリゲームです。ちょっとキャラクター知らないんですけども、可愛 い, いこの顔。はい。ポペピタ、でっかいぬいぐるみ。シャンリンの。 おパーというわけで、こちらとなっておりますー。あ、欲しいでしょおいで、おいで、おいで。<笑><笑>はい、というわけでですね、まず1個目、ぬいぐみです。いや、これは嬉しいね。あと、手触りがね、めちゃくちゃいいんですよ、これ。はい。おおいっぱい入ってるやつ。やっぱ、っぱこれくらいなかったらね、ダメだよね。この系からいこう。ナイロン袋に入ってるのかなこれ何でしょうかいきます。じゃんお、5等分の花嫁。 えあ、ご、ご当分の花嫁。あ、いっぱい入ってるのね。なるほど、なるほど、なるほど。チュール。チュール猫、ね、これね。で、なるほあ、ご当分のねマスク。そうだよ。これ面白いよ。ご当分の花嫁、マスク。ちなみに誰あ、四つ葉ですね。これ<笑>、こ, <れ笑>これはちょっとね、これ着 て, っとって、そこは出歩けないです。さすがに。いや、さすがに好きだけどね。さすがに、これど、ど、どうすればいいの嬉しいけどね、ご当分の花嫁。で、はい。 あこれちょっと鍋にあげるわ鍋あげる鍋あげる最後にあげるわ、はい、はいはいはいあこれはプロジェクト世界カラフルステージフィートハズネミックスタンド付きアクリルチャームレレオ ミード、はい、初音ミクですけどもちょっと知らないキャラクターですねありがとうございますえ続きまして星のドラゴンクエストアクリルキーチェーンご当地これ ど, どこですかまかせんちゃいまかせんちゃい任せてくださいまかせんちゃい広島のドラクエのアクリルキーチェーンゲットしましたありがとうございますあこれ知ってる知ってるはい鳳ウのフィギュア鳳凰だよねこれねこれポケモンの��凰だよねこれダメえ フィギュア続きまして、はい、え、ちょっと時期遅れの菓子ブーツミニ、サンタチョコボール。絶対これ、クリスマスの残りでしょうって言うんですけど、まあまあまあいいでしょう。食べ物は食べますからね。中に入っていますのが、ブルーベリー飴。わー、懐かしいな、食べよう、後で。りんご飴、アップル、そしてガムですね。最後に、はい、ッピーラムネ。同じタッピーラムネが2つ入っておりましてね。この小物セットはたらっらになりました。続き行きましょうか。 でかいいいぞなななこここれれれみのかいいいいいのけてますははおでっ誰誰誰誰誰かり見てねえなー。 でかいねこれは抱き枕でしょうか。カノカリ1話の2、3分で切ったやつ。カノカリのね、主人公が勝つことで好きじゃなかったんだよな。いや、ごと嫁の主人公はね、いや、カノカリの主人公なんか好きじゃないんだよね。もう一回チャレンジしようかな。彼女をお借りします。特大ロングクッションボールパート3。え、名前書いてほしい。こちら、クッションでございます。というわけで、次行きましょう。 じゃあもうでかいの行っちゃったんで、いたたたたたた。なんかフィギュアでかいぞ、これ。あとフィギュア3つちょっと長めのやついきます。ンおお当たりです。監督が大好きなんですね。あ、違った 違ってしまったした。すいません、すいません。ないでした。あれだよ、あれ。青豚かと思ったら、です。あ、でもね、このフィギュアね、監督、やっぱこのクレーンゲームやってて、何を撮ろうかなっていう時にですね、このキャラクター、もう絵柄いいなと思ってね、気になってたキャラクターだったんで、いいです。やはり、俺の精神ラブコビは間違っている。かン、雪の下雪の、いいのかなチャイナドレスバージョン全1使をゲットしました。ありがとうございます。これは飾る。そして、アルミを見ます、早速。ちょっと開けれるものはです、ね、今早速、この動画で開けさせていただきたいと思います。 おおアニメをこの後見ていきたいなと思いますこちら、えー、花柄でございますはいというわけでこちらですわークオリティ高いチャイラドレスですね顔はこんな感じですねはい、まあ、チャイラなのでこんな感じになっておりますはいいやー最近のフィギュアってねクオリティ高いよねでこことかさこういうこのブツブツもねちゃんとねう立体的になってて 小さいリボン素晴らしいです、えー、そして髪もね途中からクリアパーツに切り替わっていくこの感じ大満足なフィギュアとなっておりますああなるほどちょっと一回ちょっ と, ょっとって今更なんですけどもこんな袋に一部商品は入っておりましたうわかっこいいや。福袋金ぴかの福袋ありがとうございますあいた表何これ食器長っぴょろいなんかカチャカチャいんだけどいきます はい、ジャックもスタイル。組み立て、マルチバスケット。はい、はい、はい。というわけで。ああ、あとなんかゴミとかを入れれる。青色が入っておりますね。こちらゲットしました。ありがとうございます。あ、でもこれちょうどいいかも。これ逆に今ね、カバンを入れるところがないので、これを組み立てておいて、その上にいつも使ってるカバンドサッと入れれば、使えます。どうでしょうか可愛すぎませんかね。こちらが布部分ですね。そしてポールが、4つ。 あとは、白いつけるやつと、短いボールが4つでございました。組み立て中なんですけども、え、ここまでできました。立体映像。立体映像。何してんのビダクマのバーナナとカシャカシャ素材ですね。ああ、ちょっと待って、作る順番間違った。一旦外します。こちら、これをガーッと刺して、これを順番に刺していけばいい。 できましたバスケットこちらにですね監督のいつも使ってるカバン大きさ的に入るかなゲーム「ライフ・イズ・ストレンジ」のカバンを入れますおおいい感じで入るんでちょっとこれはね使っていきたいなと思いますありがとうございます次行きましょうこれこれ商品か厚紙か分かんないけど一応出します全あ違ったちゃんと商品ですおおフェイト手グいフォーリナー飾北斎ホーグトミ あない36系いやこういいよフェイントいいしかもこのキャラクター知ってますよこれは何これこれよくないこのですねこれ手作りですね通常版とアラ番があるあ今回アラバンめちゃくちゃおしゃれだねこの額縁買わなきゃダメだけどいいねこれこれは普通に飾りたい大当たりでございますどんな感じになってるのああなるほど オル系で靴、ね、か北斎気になっているでャらなんですけどもグッズまだ1個持ってないんですよねいつか欲しいなと思ってたんですけどもわかっこいいやこれは別にねザアニメって感じはしませんよ壁に貼ったらめちゃかっこよくねこのまま貼ってもいいかもねザ日本的な感じですね神奈川県ロウ・ウラ・アレオン・ソラオン・ソチリシューターソワカオン・マカシリエチリベイ・ソワカ北信より8 ガチガチ5章眼あれ？多分これ技の名前技言う時がわかんない。席だと思う。普段こちらにはね。五等分の花嫁貼ったんですけど、ちょっと一旦外しまして、北斎さんのこのかっこいいね。やつを貼りました。いやいいでしょう。めちゃくちゃ雰囲気になっております。いいですね。ありがとうございます。 えー、ものがいっぱいあってきました次行きましょうあもうないっすねでこちらのですねいいね残り2点がフィギュアですこのフィギュア、まあ、結構当たりだったからね次行きましょうか2つフィギュア開けていきたいと思いますいいですねでは小さめと長めがありました小さめからいきますおっキューボスケットマーベルロキボリューム2キューボスケットのロキが出ましたありがとうございますアベンジャーズのロキでございますねヒーローがよかった ラストちょっとでかいよこれはこんなでかいプライド商品あったのかなおおレムいい当たりです大当たりでございます、まあ、監督のねフィギュアだな見てこちらンレムだらけ<笑>まあ格別なんかレムが好きってわけじゃないんだけどねフィギュアの造形がめちゃくちゃいいのでちょっとね始めちゃってますはいというわけでリゼロから始まる異世界生活プレシャスフィギュアレムエンジェルバージョンそっかレムが出てくるなんて思いませんでしたでは行きます オープンおーライザーエンジェルなので羽がですねパラパラと舞っておりますそしてこちらでございますわークオリティはちょっと待って想像以上にクオリティが高いでございます小さな羽が生えておりまして、はい、顔の完成度もなかなかでございますどうでしょうかはいめちゃくちゃクオリティが高いでございますそしてこのクリアパーツはい足の台座にはめていきますというわけで出ましたこちら というわけで、監督としては、かなり大当たりの部類になるかと思います。一番気に入ったのはですね、無難にやっぱりレムが一番嬉しいねまあ、あと知らないけども、この欲しかったフィギュアが今ちょうどね、手に入ったところと、あとめちゃくちゃ気持ちいいる、ね、み、リラックマはもうすぐ使えるし、お菓子セットと、まあ、5等分の花嫁だけど、これ使えないか。そして、葛下、葛飾ホクス。 カツシカ北斎のオシャンティーなこれタオルになるのかなんかわかんないですとカノカリのロングクッションをゲットしましたありがとうございますちなみになんですけどもここでお知らせです今回購入したのが白の箱なんですけども実はですね 当日のの夜あたたりにゲットしして発送をしたのでで遅れて到着すする予定です今回のようにですね、こういった様々なバリエーションが来るのか、それとも、もしくは内容が全く一緒なのか、そういったものも踏まえて、監督自身ちょっと期待しておりますので、次の動画の更新お待ちください。このチャンネルではですね、最近は今福袋動画を大量に投稿しております。アニメ好きなのでアニメを紹介したいですかあと、ガレットとかね、おすすめしたい小道具、グッズとかをね、紹介しておりますので、興味がある方はぜひ、今ですね、チャンネル登録をして、他の動画もぜひ、 ご覧くださじゃあまた次の動画で会いましょうそろそろそろそろそろそろ光を見せてくれこれ系のやつでですね一発 OK がですね今まで多た三3回ぐらいやってますおおもうすぐね中身入ってるからこれ見<ス>あっちょっちょっちょっちょーっちょましたラビラビあげるよあげるよあげるよこらフィギュアいきましょういやフィギュア最後にしとこうかリゼロから始まる異世界活した両方外さないとダメだ 立体映像、立体映像やってんで、ね、ラビーさんにえこのチュールのねマスコットぬいぐるみをあげたいと思います。